ブラック解放同盟全国連合会略称全国連からまた公開質問状が届きました、これで第5弾ということになりますね、内容を要約すると、お前はブラックで金儲けをしてるだろう、しかもブラック民じゃないだろう、白状しろ、おら、みたいな、まあ、そういう内容です、要約するとねでこれに関してはですね。 まあ金儲けとか言われてるんで、まあ一層のこともう言ってしまってもいいのかな。まず一つはね、東大阪市の3000万円ね、3000万円もらってるんですよ。全国連が税金から、東大阪市からね。まあそれの使い道について未だに全国連答えてない。で、もう一つね、もう一つの話を言いますよ。このチャンネルで、 大阪府の大東市ししましたよね大東市ってあそこは珍しいところで、童話団体だと解放同盟と、あとは全日本童話会が活動してるんですよね。で、まあ、その探訪したときというか、まあ、探訪したあとにですね、ちょっと聞いたんですけどね、あの野崎駅の近くに、不野園住宅っていうのがあるんです、大東市の市営住宅です。で、そこにですね、駐車場があるんだけども、ストリートビューで見てみろと。 なんか本来だったらね、いや駐車場じゃないような場所に線が引っ張ってあると、で花壇が置いてあったりするんだけども、それはその勝手にね、住民が線引っ張って、そこに車止めてたから、で市がね、なんか花壇を置いて止めさせないようにしたらしいんですよね、ただ、なんかね、止められるところがいくつかまだ残ってるんですよね、でそこについてですね、いや、あそこはね、不孤農園住宅っていうのは、全国連の支部長がね、 あの仕切ってて、その駐車場っていうのも、その管理組合が勝手に作ったもので、しかもそれで駐車料取ってるぞと、ああ、なるほどと、あ, あ, れあれですよ、あすか会松岡克美メソッドですよ、松岡克美っていうね、解放同盟の役員が勝手に公営住宅の敷地に駐車場を作って、作ってっていうか、ああそれは勝手じゃないですよ、一応、市のほうが。 その黙認というか、まあ、そういう形なんだけども、まあ、それで駐車料金取って自分の懐に入れてたんだけども、それと同じことがですね、大東市でも行われてるみたいな話が入ったんですよね、で僕もこれ、本当か嘘かと思ってたんだけども、確かにストリートビュー見るとね、そういうところがあるし、一層のことね、行ってみたんです、現地についこの間。面白いことにストトリーービューで 線が引っ張ってね、軽自動車が止まってるところがあったんだけど、そこを見てみると、なんか真新しい番号札が立ってるんですよ、本当にピッカピカで、つい最近建てたんだなっていう感じでね、であそこね、公営住宅の、まあ、確かに駐車区画あるんですよ、あの正式なあの市が設定した区画はねで、そこには番号が振ってあるんですよ、でその番号っていうのも地面にね、まあ、こういう感じでね、えー、番号が引いてあるんですよね、マーカーで。 だけどね、その問題の一角だけは、なんか看板というか、この白いプレートに数字が入ってるのが、あのなんか鉄筋で固定してあるんですよね、しかも、ごく最近です、明らかになんかね、他の駐車スペースと雰囲気が違うし、やり方が違うし、しかも、なんかつい最近つけましたっていう感じでで、これね、いや、もうタイミングからすると、やっぱ。 やっぱりね、この垂れ込み、事実だったんじゃないかなって僕、思うんですよね。あの全国連から前回質問状が来たときに、僕、案にこの話をしたんですよ、その全国連のね、竹岡っていう支部長がやってることはどうなんだっていうことをね、一応、返信しといたんですよ、全国連に。で、まあそのことに対する回答は全国連も出してないし、でなぜかそのことをね、僕が書いたら、 もう僕の回答も全国で載せてないんですよ、公開質問上なのにですよ。いや、やましいことないんだったら、あの反論すればいいじゃないですか、やましいことないんなら。 ね、いや、あれは違う、お前は間違ってるって言って言えばいいのに、そういうことも全然しないんですよね、いや、だから僕、安に認めてるんじゃないかなと思ってで、そのことを僕は全国例に書いたもんだから、多分ね、あそこの支部長にも連絡が行ってで、急いでなんか証拠隠滅してるんじゃないかなって、僕思いますよあ、急いでね、なんか自分で勝手に作った駐車スペースなのに、あの市のね、 正式なななススペースみたいい形を取り繕ってるんじゃないですかでもこれでね、ま, あ、まだその駐車料金取ってるんだったらね、まあ、駐車料金ってもうその市が取るんだったらいいんですよ、それは、公の土地だからね、でも管理組合というか、自分が私的に取ってたらおかしいですよね、であそこね、なんか現地行って分かったんだけども、なんか ABCDE っていう塔があって、その一部がなんかその童話枠らしいですよね、一部が。いや懐かしいですねあの 横須賀市の竹範囲もそんな感じだったんですよ。今はもう全部ね、一般化されてるけども、あ、大東市でもそういうところがあるのかと。しかも大東市ってね、いや、全国連が仕切ってる童話住宅もあるんですね。なんか、地味猛狂というか、三<笑>団体三つ巴なんですね、あそこ、えー。神奈川県だとね、そういうところあるんだけども、いや、大阪でもそういうところあるのかって言ってね、ちょっと変に感心してしまいましたね。うん、ということで、 いや、まあ、違うんなら違うって言ってもらえばいいんですよ、事実無根だって言えば、だけど、状況証拠的にこれはって僕は思ってるんで、全国連さん、その部落で金儲けって言ってるけども、いや、それやってるのは全国連さんのことじゃないですかって思うんですよ、ね、なんか僕は、部落で飯食ってるみたいなのが書いてあるけども、いや、これで飯食えないですから、発揮士って。まあ あの福野園住宅の駐車料金ぐらいじゃたぶまあ飯も食えないだろうけど、でも3000万円のね、あの東大阪市のお金は、飯食えるぐらいのお金だからね、いや全国連さん、だからそのあたりは、じゃあその3000万円、どういう目的で使ったんだと、じゃあ、福野園住宅のね、あの件、あの件っていうのは一体なんなんだと。 やってたんじゃないですかと、全国連さんも。まあ、それを、まあ、組織ぐるみでやってるのか、それともあそこの支部長は個人的にやってるのか知らないけども、まあ、どっちにしても問題だしね。で、このことについて、だんまりを決め込んで、 何も調査しない、何も処分しないっていうんだったら、それはもう全国連が組織的にやってるってことと変わりないですよね、まあ、個人がやってて、それでまあ組織としてはこんな認めてないんだぞっていうんだったら、それは個人の問題で済みますよ、でも個人がやってることに対してね、組織がね、まあ、黙認するんだったら、それは組織的にやってると僕は変わらないと思うんですよねだから大東市ののの園住宅の駐車場の件ね。 福野園住宅の童話関係 の, あの塔ですよ、ど、まあ、ことは言わないけども、そのいくつか、ね、塔がある中の、その確か3つだったから、3つが童話塔なんですよね、うんそこについ、そこの駐車場について、ちょっとどうなんだと、ね、これはもう公の土地を、ね、変な使い方してないか と,、うん、ということについては、やっぱ説明する必要あるんじゃないのかなというふうに僕は思うんですよね。 ししかしね僕ちょっと感心したね、こういう方法あるんだなって、同和利権もうないぞとか言ってね、よく言われるけども、なるほど、このこうい有う地をね、お金に変えるっていうやり方、うん、まあでも、これ、飛鳥会事件の頃からあるんだから、古典的な方法なんだけども、やっぱ都会だとそういうのを通用するんだなっていうのが分かりましたよ。うん まあ、ど田舎だとね、なかなかそういうのは難しいけども、ある程度人がいるような場所だと、そういうことができるんだなと思って、感心してしまいましたね。いや、まあ、事実じゃないなら僕は勝手に感心してるだけなのかもしれないけども、でも、まあ、ここまででね、状況証拠というか、うん、なんか、ちょっと僕は聞いた話と符号するような事態が出てくると、いや、やっぱり、説明された方がいいんじゃないかなというふうに僕は思いました。 ということでね今日はこの全国連の公開質問状について紹介いたしましたこれね、ま、真面目に回答すべきかどうかを迷ってるんですようん公開質問状っていうんだったらちゃんと載せるんだったら意味あるけどもうなんか載せようっていう感じもないしなんか内容もだんだんとね毎回毎回同じこと言ってくるんでね、うん、どうしたもんかなと思ってるんです ということで、えー、全国連さんへの、まあ、とりあえず動画での回答ですが、一応、まあ、お手紙でも、ね、返すかどうか、ちょっと考えます。ということで、皆さん、ぜひチャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。